荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町政界のどんと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな内閣新たな民事党を打ち出していきたいそう考えておりますさらに荻窪幹事長の後任として 東京都知事の青木良氏を任命したことも発表されました現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます<タッ><タッ>ご用題いかがですか 元幹事長都知事ともあろう人間が字も読めないのか面会謝絶だ病院のルールを守れと当たり前だ病院の細かいルールをとやかく言う前にあなたはどうなんです偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ あの偽札が何人の命を救ったと思ってる百や二百では効かんのだぞ。道路や法律を作る政治家は五万といるが、セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。お前にそれだけの器量があるのかあなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。 だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです分刻みのスケジュールを塗ってね都知事が幹事長を兼任するなど聞いたこともないあなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょうだが一年も経てばそれがこの国の日常となる それが私が作り出す新たなこの国の政治です青二歳が<笑>青二歳ね覚えていますか10年前私が初めて政界に進出した区議選のことを民事党の推薦を希望する私をあんたは罵った ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言ってね荻窪さんの選挙区は神奈川2区でしたね次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てますもちろん民事党の公認候補としてどんな気分ですか 現実を知らない子供たちに全てを持っていかれるのは<笑>神奈川2区で我々の候補が当選するのは確実でしょうまずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはねあそこは不法投棄の恩賞ですから彼らをゴミ呼ばわりするのか いいえゴミ以下です何だと社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですかしかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよどうなろうが私の知ったことではありません おっと、長話が過ぎましたか元幹事長ぜひ長生きしてくださいよ私は心からそう思っているんですから<笑>きれいに再開発された偉人帳が完成した暁にはその目で見ていただきたいのでそしてその時の元幹事長の顔を 私もこの目で見たいので。 スガ君たちの味とああ遠慮することはねえくつろいでくれああまあくつろげる感じでもないけど私は特段の文句はありませんね手狭なことを除けばどいつもこいつも随分上から目線だな、うん、勝手に転がり込んできた分際で勝手だなんてちゃんと難破さんの許可をいただきましたよ <笑>半純義から止めてくれなんて頼まれたら俺の立場的にも断れねえだろまあコミジュルが燃えちゃったわけだしね他の仲間はどうしてるの現在監視システムの復旧に努めていますが完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう家が焼けた半純義はともかく蝶までここに引っ越してくることはねえだろう 引退した俺がいつまでも景気反店に住むわけにいかないでしょう示しがつかないからねだから俺も家なしなのよだからって揃いも揃ってうちに来るか人が集まる場所には情報も集まりますここを有意義に活用していきましょう情報かその後ブリーチジャパンの方はあんだけ暴れまくったんだから警察も動いたんじゃねえのか 警察春日君ニュース見てないのそういやここんとこ見てねえなコミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人調や日本中で株を上げたよはぁ、あ、テレビも新聞も報道はこう警察さえ手出しできない不法占拠集団コミジュルそこに危険を変えみず突入した勇気あるブリーチジャパン そんなの随分った言い方だなそれだけじゃありませんよブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放ったそしてその火災で代表の小笠原が死亡したと小笠原が死んだどういうことだ俺たちは火災の後に小笠原を拉致って尋問しただけだろうそうよ あオウミ連合に助け出されて、まんまと逃げたはずよ。ってことは、まさかそのまさかでしょうね。おそらくオウミ連合に殺されたのでしょう。正義のために遵守した革命の英雄に仕立て上げられてね。革命の英雄なんだれそれ。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男。 始末しなきゃいけなかったわけでしょでもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して死んじまったことにすれば、事件性も感じないから警察も病院も疑わない。しかも、グレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇的な死。って、演出のおまけつきってこと。かさ。 なながらいいちいち完璧な連中だぜどうしますか今から警察に行って、小笠原を拉致していたことを話してみますか無駄だな、警察はマブチの息がかかった連中だらけだ。そんなことしたらどうせ別用疑で捕まるだけだ。すべてはあの青木って男の手のひらで踊らされているってことなのね。完璧に。若い。 でも完璧って言ったってよブリーチジャパンの連中がコミジュルに乗り込んだのも不法侵入じゃねえかようんそこは結果論ってやつかな確かに不法侵入だけど今の世論の流れからそれを問題視する人はいないからね警察も検挙しようがないこのままだとコミジュルもハンピン・リューマンも異人町に居場所がなくなることは間違いありません そして我々に味方しかくまってくださっているあなた方も同様でしょう。大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行くあてがあれば、早々に相談された方がよろしいかと。いや、俺はここに残って連絡を待たなきゃいけねえ。連絡 荒川のおやすさんはそう遠くないうちにある爆地を打ちますその時には一人でも多くの味方が必要になります一人でも多くの味方ってこれ以上はまだ話せませんすみませんツ。また連絡させてもらいますそうですか しかしその荒川真澄は春日さんを撃った超本人なのでは親さんは殺すために撃ったんじゃなかったんだ。俺を生かすために撃ったんだよ。生かすために撃つとはどういうことまあその話は長くなるから今度酒でも飲みながらやろう。とりあえず蝶も加わったことだし、いろいろと準備をしようぜ。この先いつどうなるか分からねえだろ 金も道具も揃えといた方がいい？賛成！ ようやく来たかい浜子さんこれは一体いらねえもん捨てるって言っただろうこいつら私一人で出したんだけどもうくったくたでねえ残りはあんたたちに頼みたいってわけさふと買い替えるのかいケーキーじゃねえか 誰もいねえ女の子たちはどうしたんだあの子たちは一人残らずやめたよ<笑>閉めるんだよこの店はえっ、え、<笑> あ, ああ偉<笑>人町再生シェルターブリーチジャパンの連中が。 浜北公園の先に作った施設さ風俗で働く子やその家族が無料で住めるんだよ無料で住めるじゃあ店の子達はそこにああしかもシェルターじゃ職業訓練も受けられるしビザ取得のサポートもしてくれんだよ日本国籍のないあの子達にはこれ以上ない計らいさ本当にブリーチジャパンが そんな施設を作ったのかこれからは同じような施設を全国に展開していくってよここもブリーチジャパンが買い取ってシェルターに立て直すのさでもここがなくなったらハモコさんはどうするんだい困るだろうその辺もちゃんと考えてくれててね私をシェルターの両母にしてくれるんだとさでも給料もいいし世話焼きの私にはもってこいの仕事だ困るどころか ありがたいねありがたいって前はあんなにブリーチジャパンを嫌ってただろう以前は出てけ出てけって言うばかりのうるさい連中だと思ってたさでも今回こうやって代替えの案をちゃんと出してくれたんだよなんだかんだ言いながらちゃんと考えてくれてたってことさ話によるとシェルターは青木亮の発案らしいじゃないか なかなか大した男だよ私は見直したねこんなこと言っちゃなんだが選挙のための票集めじゃねえのか今度の衆院選が終わったらシェルターなんて知らん顔するかもしんねえぞうんそうだよ政治家がよく使う手だってなんてこと言うんだあの人はそんな薄情な男じゃないよじゃあお前たちにうちの子たちを救えたかい 何もできやしないだろう今日だって青木さんはお忙しいところわざわざ偉人町まで足を運んでくれてんだよ青木亮が今日偉人町に小笠原さんの葬式に参列するためだよ青木さんはどんなに忙しくっても仲間のためならスケジュールを縫って駆けつけてくれる情の熱い人なんだそれをお前らは 大して知りもしないですべこべ言うんじゃないよ若がいい慎重に来てる挨拶に行くか、はあ、いろいろと聞くチャンスかもしれない俺も堀の内との関係を知りてしなバカ相手は時の人だぞそんな簡単に近づけるわけないだろうやれるわよ 葬式ほど簡単に潜り込める場所ないんだからなんで最後まで張り切ってんだよ悪いハマコさんゴミ出しは別の日でもいいかいえどうしたんだい急に<笑>ちょいと野暮用を思い出しちまってよ仕方ないねなるべく早く来ておくれよおっ悪いな 地場の場所、わかるか偉人町で葬式といえば、中央通りにある斎場よ野々宮の時に行ったでしょあそこかよし、早速行こうぜ小笠原君君と初めて出会った日のことを 今でも昨日のように思い出します。ちょっと、通してくれ俺たちはサ列レじゃない何あなたたちもブリーチジャパンなのいや、違う。でも、小笠原は知らねえ中じゃねえんだよ無理無理今日の参列者は親族とブリーチジャパンのみだよ先行の一本くらいいいだろう。俺たちマスコミだって入れないんだ。おとなしくモニターで見るしかないよ 本日の式場をここ偉人町に設けたのは小笠原君が最も力を入れていた町だからです誰よりも君がこの町の再生を見たかったはずだ半年前横浜に家族で移り住み不退転の覚悟で町を変えようとしていた君の思いは私が誰よりも知っている 町 を, を愛し町に根付くことで初めて町の一員となれるだから自分は偉人町の住人になると言った君の言葉に私は強く感動した学生時代の学友として同じ志を持った仲間としてそして<笑>ただただ 君の親友として、本当に本当に無念だだが君が最も可愛がっていた後輩の久米君が君の夢を引き継ぎたいと名乗り出てくれた君が命を懸けて作った道を必死に歩こうとしている人間がいる ここんなななに嬉しいいいとはないじゃないかだから私もその背中を押してあげようと思う次の選挙私はクメ君をこの選挙区で男にするこれは民事党幹事長としての決意ではない小笠原君君の親友としての決意だ 私はこの偉人帳にかけた君の夢を必ず実現させる。それが叶う日まであと少し。天国で見守っていてください。 一番辛いのは青木さんだってのにいい調子だったなこれで本当に小笠原殺しを青木が支持していたとしたらとんだ名演技をねあの野郎久米を立候補させる気だ何考えてやるんだおい出てきたぞ 出馬表明と捉えていいんでしょうか次の選挙、民主党の目標議席は一言お願いします、青木さん。一言お願いします、どうか一言。総選挙への意気込みはちょっと押さないで、道を上げてください。青木都知事ダメだ、近づけねえ先回りしよう。先回り、都知事が電車で来るはずね。 どっかに車止めてんだろそりゃそうだが偉人町なんて駐車場だらけだぞ全部見て回る気かねえ前に週刊誌で読んだんだけどマスコミに追われてる有名人って地下パーキングを使うんだって追っ手を巻きやすいの本当だかよ、うん、この近くに地下町はでっかいのがあるわよ川沿いに入り口があるわよし行ってみようぜ マジか<笑>うん、おい。 分かった。こっちはすぐに発信できるようにしておくエンジンをかけろまもなく都知事が戻られるぞピンはねナイスだぜサッチャん。 どう し, してくれよ都知事と話がしてダメだ下がれ限界体制不審者だ知事こちらへおい俺たちは不審者じゃねえ勝手に決めつけんなよだったら何者だお前らマスコミじゃないだろ都知事のファンだよ握手するだけだってねダメだどうしてもダメだ ちょっとだけだけからあかん言うたらあかんのやあかんかあんたら関西の人ってかせやったらなんやつまりオウミだなああ否定しねえのか のの警備が大海連合のヤクザだ驚きだねアホ抜かせわしらは警備会社の民間人関西弁やからって全員が大ーミ合なわけないやろ勝手に決めつけんなよほうよく言うぜ俺たちのことは不審者だって決めつけたくせによお前はどう見たってま あ, あまあまあここは一つ落ち着けよなお前ら おとなしくそこをどけさまないと動くなおいおい十分物騒なもん出すな非借<音声>りてえだけなんだがどっかっていうか民間の警備会社がそんなもんなんで持ってんだくそはめやがったらまあよ バレてもうたならこのまま弾くだけ安全装置外れてねえぞは っ, くっ嘘だよドシロトメラメやがってクソが痛まえこいつら血まつりやジョンジョン楽しませてくださいよ してるんだお前たちここれは知事お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのかけしからんぞ い, いええはい申し訳ございませんお怪我はありませんか私の警備がとんだ勘違いをしてしまったようでバックミラー越しに事態が見えたもので慌てて戻ってまいりました 姫ランドに一人で来い俺も一人で行く<笑>お怪我 が, がなくて本当に良かったこの度は本当に申し訳ございませんでした警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので何卒ご容赦くださいでは次の予定がありますのでここで失礼いたします 若こんなところで生まれたんだなお前はお久しぶりです若会いたかったんだろう俺にお前の聞きたいことなら分かってるさ どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか。どうして俺が登場界の壊滅に加担したのか。あとこの体も気になるか昔は車椅子だったもんな。全部答えてくれるんですかああ。病気はアメリカで治した。肺の移植手術を受けてな。知ってるか 向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだだがどんなに金があってもヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだそのために名前を変えたんですか手術のためだけじゃねえ荒川スミの息子として生まれたこと病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったことそういう人生そのものを書き換えるために 名前を変える必要があったんだよでもその結果今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた、はあ、どうした「おめでとうございます」の一言も言ってくれないのか素直に言えないんですよね 政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか政治ってのはいいもんさヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない法律に準じて人々の暮らしを良くするおかげで多くの人間から感謝されてるよ小笠原を殺しましたよねうんはあ リスクマネージメントさどういう意味ですかだってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろあいつはそういう男さ奴は一言も喋ってませんなんて言ってたけど目を見りゃ分かるよだから処分した本当かどうか確認もしねえでなんでそんなに簡単に殺せるんですか じゃあ聞くがあいつは本当に何も喋らなかったのかどうだそりゃほら見ろリスクマネージメントというのはそういう危険を事前にでも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょうそれをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ親父だってそうだっただろう ガキの頃から面倒を見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた親さんは俺を切ったわけじゃありませんあの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです荒川組を守る沢城の頭が殺した鈴森って男は東場海の直系組員でしたもしも頭がパクられることになったら三次団体で隠したの荒川組は けじめをつけさせらられますから<笑>お前が身代わりになんなくたって、沢城はパクられなかったさ。それ、誰にもわからないっすよいや、わかる。なぜなら沢城は、鈴森を殺してないんだから。えそういえば、お前と最後に会ったのも、あの晩だったな。 覚えてるか大晦日に行ったカムロ町のクラブへえ若の彼女さんの誕生日であの夜は散々だったなわわ、バ若いつからそこにあの若 おう用足は済んだのか俺は帰るからそれで払っとけ余ったら欠腹時にでも使え。 酔っぱいだ。 広や<音声>こんなところで寝てんじゃねえよ。酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっとと出ていけ。ヤクザか。<笑>社会のゴミが。 なんだとてめえわざわんじゃねえカムロ町でアクザをチョコるなんていい度胸してんじゃねえ<笑>どっから来たお登りさんか知らねえがカムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ 素人がモデルガン出していき勝てんじゃねえよどこで買ったんだえ？田舎のおもちゃ屋かあ！おもちゃだと思ってんのか<笑>本物なら打ってみろよ<笑>ほらどうした<笑>ほらさっさと引き金引いてみろってんだよ 打てねえよな見せかけの偽物じゃな<笑>二度とできえつらすんじゃねえぞ半端も残す<笑>てめえいい加減に<笑><笑> つりああ俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよじゃあ俺は和歌の代わりに出頭したってことですかそうさ親父は大切な一人息子を守るためにお前を女将に売ったんだよ<笑> しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろうだから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだまんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさそれでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか<笑>絶望すんのもよくわかるぜ 懲役十八年ってだけでもひどい話だがひどいのはその後だよな勤めを終えて出てきたお前をあいつはバーンだろ<笑>ひでえ話だよな<笑>頼んだぞ一。イチ なんとか言えよ一それでも俺は荒川のおやさんを信じてますふん<笑>じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ一お前なんで生きてんだなんで偉人町にいる そこの一番ですどっからでも這い上がってくんのが俺ですからそうかまあいいしかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな怒りを通り越して懐かしさ さ, さえ覚えるよ<笑>嬉しいぜそいつは光栄です俺はてっきり今夜 はめられるんじゃないかと思ってたんですけどねでも若は約束通り一人で来てくれた俺も嬉しいです殺されると思ったかお前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよだが生かしてやる昔のよしみでなその代わり条件がある 二度と俺と俺の親父に近づくないいなじゃあ俺からも和歌に条件を出させてもらいます偉人町から撤退して久米の出馬も取り消してくださいなに生意気なこと言うようですけど クメは国会議員の器じゃないっすよ民事党内でも同じ見解だ現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってるだったらなんでクメなんかを出馬させるんですか俺の価値を知らしめさせるためさえ想像してみろ クメがトップ当選を果たしたらその時民事党のやつらはどう思う青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろうそして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知るはずだクメは。 の引き立てて役ってわけですか選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよだったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですかあのシェルターか<笑>あれはなかなか役に立つ優れものさなんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだからな 捕まえるビザの取得をサポートしたりするんじゃまさか今さら彼女らにビザが降りるわけがないだろうシェルターから入管まではバスで行きその後はそのまま強制送還だそんなそれじゃ彼女たちを騙したのか犯罪者を一掃して偉人帳を再生するシェルター 名前に偽りはないねじゃあ若は俺の条件を飲めないんですね飲めないねなら今夜の交渉は決裂ってことですね勘違いしてるようだが今夜は交渉ではない さっっきも言ったろお前を生かしておいてやるのは俺からの情けだそれを無下にするなら好きにするがいい。 は一人で来るって聞いてましたが若の最後の情けを無駄にしやがって愚か者がちょっと多すぎやしませんか こっちは約束通り一人なんですよこっちだ一番おいえいえい 相手にずいぶん大げさなんじゃないですかかしらまあなだがお前は撃たれても生きてた男だろ念には念を入れたまでだこいつが大工に撃たれても死なへんかったってやつですかどんだけごっついやつかと思ったけど<笑>案外普通でんなアナドルな確実に息の根を止めろ せやったら頭と手足を切り落とすっていうのはどうでっしゃるそれならさすがに生きてられへんでしょう。やり方は任せる<笑>マグロならぬ人間解体症をお見せしますで終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けますわ守備よくやれ 柱は帰るんですかお前らの汚い血でスーツを汚したくないからな汚れ仕事は全部部下任せですかあんた荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですかおやっさんおやっさんうるせえなその言い草には昔から虫ずがしてたんだまあまあ 言わせたってやりましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。おね、へへへほな、解体ショーの始まり始まりや両手を楽しませてくださいよ。<笑><笑><笑><笑><笑> 俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな、うん、<笑>頭も驚くだろうよ箱の中におめえの首を見たらなはーい<笑> 気持ち悪いやつだったわね近江にはこんなのがワンサがいいのか日本一の極道組織でこれよりもヤバい奴らだってゴロゴロいんだろそんな連中がどんどん偉人町にやってくるの勘弁してよ<笑>一番浜子さんどうしたんだ今シェルターへ行ってきたんだよシェルターへ あの子たちの忘れ物があったから届けようと思ってそしたそした ら, したらあの子たちどこにもいないんだよシェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ一体どうなってんだか落ち着けハマ子さん一緒に探してくれよ一番ハマ子さんあの子たちはもう日本にはいない<笑>シェルターは 彼女たちを強制送還させるためのネズミ取りだったんだよそそんなあの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだだから偉人帳に身を寄せていたんじゃないか私はね私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだなのになのになんでこんな結果に 浜子さん私がシェルターなんか進めなけりゃもっと早く気づいていりゃ浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ悪いのは浜子さんじゃないそうよ自分を責めないで浜子さんは最後まで誠実だったわよ<笑>ごめんごめんよ シャアアマコさんひとまず休ませたわありがとうサッチャどんどん偉人帳がぶっ壊れていくなハン・ジュンギが言ってたの覚えてるか 俺たちも行く当てがあるなら出て行ったほうがいいって本当に考える時かもしれねえぞ逃げんのかだってよもう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか取り返しがつかねえかちなみにナンバーはどっか 行く宛てがあんのかいやすぐには思い浮かばないけどよ足立さんは親もとっくに亡くなってるし今更行く当てって言われてもな最後はとてもじゃないけど妹とお父さんを置いて出ていけないわじゃあ決まりじゃねえか決まり何がみんなここから出ていけるような状況じゃねえそりゃ 俺たちコミジュルもリューマンもみんな同じだだったら抗うしかねえだろ取り返しがつかねえってんならなおさら取り返してやろうじゃねえかでも賞賛があんのかそんなもん必要ねえ昔荒川のおやっさんに言われたよ賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだったらでも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ ちげシよー賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かうそれが本当の喧嘩だ俺らの敵は民事党に近江連合日本の表と裏のてっぺんだ超党じゃねえか思いっきり喧嘩してやろうぜ日本の表と裏の頂点に喧嘩カかなさすがに足立さんもビビっちまってんの バカ言え相手に不足はねえやってやろうじゃねえかただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえかそうだったもちろん分かってるってよっしゃったくあきれるくらいどうしようもない人たちよねまったくだでも好きなんでしょうん そんな自分にも呆きれちまうよナンバーサッチャン俺らと一緒にはいはいもう結論出てるからさすがは俺たちの仲間だいでもナンバーはどうなんだお前は弟さんの無事が確保されたことだし結婚の話だって本当にいいのか俺がそんなに白状に見えるか俺ら地獄の果てまで一緒に戦って 弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ決まりだなどいつもこいつも今に見てろよ